がお得になりましたカードでかけるまたカードすこれを新用ーの法則と呼ぼうアイラーアイルいいカー ド, ーカードピ今度のカードはお得ですゲクロンビールでもなんでも新しい方や新しい方やってしたのは80年代九十年代よねレーシックに変えたよまあその点の感想だ な, な、ね、結局飲んでる黒ラベルゲクロン流行ってるから やっぱりうれしくじゃないですかその通り正解<笑>結局飲んでる黒ラベルデークロょ生じゃないビールはイギリスではビールではないんですよ<笑>まあそれは常識なんだって昔からまあ最近日本でもそれは常識なんじゃないです か, <笑><ん>か<笑>結局飲んでる黒ラベル」デークー「デグローン!<笑>」 お店に入ってさ、とりあえずビールっていうやつがいいじゃない嫌だね、自分の好きなのを言ってほしいですよねだから日本人は意見がないって言われるんだよね結局飲んでる黒ラベルデクロー日本ではよくあの一口目がうまいって言いますよね本当は三杯飲んでも四杯飲んでもうまいベルうまいんだから<笑>飲み飽きない方がいいと思います<笑>結局飲んでる黒ラベルデークローそれは偏見でしょう だって女性のビールってもう普通でしょ女性とビールの味分かるしねお店に入って例えば黒ラベルとかはっきり言うとにかくね一口目がおいしくって何杯飲んでも飲み飽きないそういうビールが一体どれだけあるんですかねこんばんは、まあまあ、男は黙ってサッロビール「結局飲んでるグローン!」 昔からずっと変わらないビールでしょ。そうそう。栗本先生もビール飲むときは黙ってますね。<笑>結局飲んでるク黒ラベル。結論。バカバカしい。いこんな広告に流されてね、あのこれを美味しいからつってね飲む人がダメ。ね、ビールぐらいは自分の好みで飲めっ て, て。結局飲んでるク黒ラベル。結論。 でも勘ってさこういうふうに「わわ部長おー」というふうにほらおしゃくしないで済むしそれに自分のリズムで飲めるんじゃない女性にとってはラッキーよ結局飲んでるラベル生ビールの中の生ビールってのはね変にとんがってるんじゃなくてバランスのいいビールこれはちゃんとね札幌の社長に聞いたの結局飲んでる黒ラベル「デグロ ー, ー, ー、ねうん、ンいいー!<笑>ね」<笑> これ生じゃない生ってやっぱり泡ね泡に僕はこだわるね泡がやっぱり硬くてね慣れてないねろ生ビールは泡なんだよね泡の立ち方もあるしねだから泡のこう減り方ね こ, このくらいの好きだなでどうルうころまず生ビール あ毎年毎年変わっていくものは許せないダメとに、ね、かく昔からずっと変わらないビールでしょ血飲んでる黒ラベル生じゃないビールはビールって言わないんですよ私生ビール好きだもんやっぱり一番うまいからじゃないですか<笑>まず生ビール<笑>ー勉強した「血圧飲んででる黒ラベルも缶ってさこういう風に うおおというような風にほらお釈ゃしないで済むしそれに自分のリズムで飲めるじゃないん自分にとってはラッキーよ結局飲んでる確かに新製品のビールはいろいろ出るけど僕は浮気しないえらい結局飲んでる「黒 ラ, ラベル」サッポロ「ファンは」は白くならない どこまでやってもほら目立たないということは服を着たままでもスプレーができる汗を抑えて白くならないライオンから